皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆづきゆかりでお届けしています2022年9月9日今週のパニガルムもなんだかんだで10回やってしまいました今になってパニガルムの面白さに目覚めたというやつなんですかね自分でもよくわかりません今日のバトルトリニティ対抗戦はあと1回勝ったら終わろうと思ってからが一番長いというやつでした バトルトリニティに限らず、コロシアムとかでもよくあるパターンのやつですね。今日も割と苦労しましたが、なんとか18点まで積み上げることができました。そして、衝撃的なことが起こっています。なんと、我々のガタラアームズのクラブボーナスがクレイよりも低くなりました。何が起こっているんでしょうか。これは目が離せません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。